話が通じないにも程があるというか、なんというか。どうも、政治いろいろの学部です。一体何をどうしたら、ここまで物事の理解ができず、厚かましいことこの上ない対応ができるのでしょう。率直に言って、わけがわかりません。 産経新聞に掲載された記事を引用します。いわゆる徴用公訴訟問題で今月、日本政府に代わり、韓国政府が賠償金を大弁済するとの新たな対応案を公式の場で提示した韓国与党、共に民主党の伊三民議員が産経新聞のインタビューに応じた。伊氏は、日本政府や 企業に支払いを求める案ではないとし、文在寅政権の任期内に解決することも十分に可能だとの認識を示した。E 氏は当選回数5回で、現役国会議員で2番目の重鎮。来年春の大統領選に向けた与党の選挙管理委員長などを務める党内実力者で、文政権の 首相候補に名前が上がったこともある。訴訟では2018年に日本企業への賠償命令が確定し、企業の資産現金化手続きが進行中。日本側で懸念が強まっている。そうした中、E 氏は今月6日、韓国国会の外交統一委員会で、韓国政府が原告らに賠償金を支払い、 後日、日本側に請求する大弁済を提案。オンラインで出席したカン・チャン・イル、中日韓国大使も、良いアイデアだ。韓国政府も一案として検討していると承知していると評価した。イーは取材に対し、日韓企業や個人の寄付を募るといった韓国でこれまで議論されてきた法案と異なり、 大弁済ではあくまで韓国政府がリーダーシップを発揮し支払いの主体となると説明。立法作業や当事者の合意は不要で政府の決断で迅速に問題解決が図れるとした。徴用工問題について日本側は1965年の日韓請求権協定で解決済みとの立場。文政権は 賠償命令確定を受け、被害者中心主義の問題解決を目指し、原告らの同意が対日交渉の前提になると主張してきた。このため、大弁祭には当事者や市民団体からの反発が予想される。医師はこの点について、遺族らも自分たちが両国の若者たちの交流の妨げになってはならないという考えを持っている と述べ、説得に自信を示した。その上で、韓国政府が難しい決断を下せば、日本政府は好意的に評価するとのシグナルを送ってもらえれば、文大統領も決断に踏み切ることができると訴えた。一方、韓国政府が事後に日本政府に賠償金を請求する仕組みについては、あくまで法的な枠組みだ。 韓国政府が実際に借金を返せなどと言うと思うかと述べた。だが、韓国政府が将来的に日本政府に請求しない保証はなく、イーもそれを担保する具体策には言及しなかった。とのことです。韓国政府が先に支払って、後で日本企業に請求しようと言い出したのは、ムンヒサン前国会議長だったと記憶しています。 ムンヒサン氏がこの案を言い出したとき、日本側で賛同の意思を強烈に示したのは、河村竹雄、元日韓議員連盟幹事長ぐらいで、あとはほとんど無視に近い反応だったと言っていいでしょう。河村竹雄氏とは、言わずと知れた二階派の重鎮であり、2007年には、在日本大韓民国民団が主催する、永住外国人に地方参政権を という集会に参加し、実現へ全力を挙げると発言した人物です。日韓議員連盟の幹事長ということからも、はっきり言っていらない人であることがよくわかります。大弁裁案とは、要するにこの程度の人物の賛同しか得られない案であり、日本からすれば到底受け入れられない案なわけです。ちなみにこの河村武雄氏、文貴さん案について、 日韓企業を重視する企業などは寄付に協力することもやぶさかではないのではないか、などと日本の国会議員として言語道断な言葉も発していました。が、この度の二回前幹事長の失脚により、古文でもある当人も引退を余儀なくされ、次回の衆議院選挙への出馬を見送ったと報じられています。ほとんど唯一と言っていい日本国内での賛同者が 引退を余儀なくされている状態にもかかわらず、このイ・サンミンという議員は、そうだ、いいこと思いついた、とばかりに、手垢のついたこの案を今更ながらまた持ち出してきたというわけです。辞世が読めないにも程があるというか、理解できないにも程があるというか、まあ、平たく言えば、抗が無知といったところでしょうか。ちなみに、個人的には未だに、 エルソナ・ノン・グラータとして送り返したい人物の筆頭と思っているカン・チャン・イル中日韓国大使もこの案には良いアイデアだと賛同しているとされています。揃いも揃ってとため息が出ますね。さらにイ・サ ン, ン議員はあくまで法的な枠組みだ。韓国政府が実際に借金を返せなどと言うと思うかなどと述べています。 まあ、質問されているので答えるとすれば、はい、絶対に借金を返せと言ってきます。間違いなく。といったところでしょうか。韓国人のこの類の嘘は前挙に糸間がありません。古くは、イ・ミョンバク元大統領が就任前、日本にいかなる形でも謝罪や反省を求めるつもりはないと明言したにもかかわらず、 自身の政権がレームダックに陥りつつあると見るや手のひらを返し、天皇陛下に対して、韓国に行きたければ独立運動家に謝罪せよと許し難い一言を放っています。近いところでは、2015年にパククネ前政権が結んだ日韓慰安婦合意。これは国と国との約束であり、いわば条約と言ってもいいものなのですが、 韓国側は文政権に代わると、全政権との約束は保護にしていいという身勝手極まりなく、さらに国際法上決して許されることのない言い訳を行って、これを一方的に破棄した状態になっています。今となっては真実は闇の中なのですが、いわゆる河野談話も韓国側から一言謝ってくれれば、今後二度と謝罪は要求しない、 という申し入れのもと出されたとの噂もあるくらいです。まあ、このような真意定からぬ話をことさら持ち出す必要もなく、韓国人は平気で嘘をつくので信用できないというのは、もはやワールドスタンダードになりつつもあります。そういえば、いわゆるハノイノーディールも韓国洋人の嘘が原因でしたね。あの当時、アメリカパウエル国務長官に、 堂々と嘘つきと言われた人物が今もなおイケシャーシャーと外交部長官をしているような国が韓国なのです。絶対に信じるわけにはいきません。産経新聞の記事は最後をだが韓国政府が将来的に日本政府に請求しない保証はなく、いいしもそれを担保する具体策には言及しなかったという言葉で締めくくっています。そのうち 自分の案によったイ・サンミン議員が、私が保証する、日本に借金を返せなどということは絶対にないと言い出す可能性はかなり高い気がします。そう言われても日本が言う言葉は一つだけです。国際法を守れ。これだけを言い続ければいいのですから、まあ楽といえば楽ではありますね。ということで今回の動画は以上になります。